久しぶりに会ったとき覚え久しぶりに会ったとき覚え本当に久しぶりですね本当に久しぶりですねそうですねほぼ3年ぶりでしょうねそうですねほぼ3年ぶりでしょうね わかりません、覚えもありません。わほぼ、ほぼ。でしょうね、でしょうね。わかりません、わかりません。覚え、覚え。